皆さんこんにちはポリナですで私はなんと今日ですね三重県伊勢市飛ばし野サイドホテルにいますはいで友達と一緒に来てまあ今<笑> で今、海遊びとか海遊びとか全速力で楽しんでいます。はい、で、こちらのプールも、ね、もうそろそろ閉める時間になりますけどまあ、ちょっとだけ時間があるから楽しみます。で、素敵な景色 が見えますで。ちなみにこちらの水ですね、えっと、海の水で、普通の水ではなくて、海の水ですごく涼しくて、気持ちでございます。お<笑>今回、いたいではなくてね、聞いたいではなくて、普通のカメラなので、気をつけないとね、もう沈んだらね、泣くよ、私。 かわいいで<笑>なしちゃ<笑>じゃあなしちゃまでうわっ<笑>うわうわうわ すごく水長いがあって私ししまいまいたやことは自分。<音> <ilantro> <Mun ir Auschwares> <tune Wildlife> <связать> <связать> <связать> Это идеальная задача. <связать> Надо же нас с берега сбраться. Нет, выбраться из неё легко. А -а -а. Но ну, забраться крайне сложно, вот так как я стояла сейчас. <связать> Поэтому тоже не поплавать хочу. А? Потом тоже на кругу хочу. А -а -а. Наверное. Что? Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Я пошла показывать мастер-класс. ど <to c -so 主> <mayoría> <el 很 多>うだった